それで、じゃあ、の今日の授業に入りたいと思います。で、まずですね、一つ補足なんですけれども、前々回の授業で、2 ベ, ベクトル空間の部分空間の定義を行いましたが、ちょっとそこで補足をしたいと思います。 えー、と部分空間の定義をやった際に、教科書ですと、教科書の127ページの真ん中ら辺ですね、そこにその部分空間が満たすべき条件式として、SS1 と SS2 というのがありますけれども、ちょっと皆さんは、皆さんのノートですね、この部分空間の部分を でちょっと開けてみてください。で確かこれ伴書したときには、えっとこれ V を数ベクトル空間として、で、えっと W を V の部分集合というふうにあの書いたはずです。で、でその次にですね、あのー。 W は V の部分集合で空ではないというふうに書いたんですけれどもここをちょっと実はこの条件結構大事なのでもう一つ付け加えておきたいと思います教科書ですと SS1 と SS2 という項目がありましたがその前に SS0 という項目にしてで 0、あのー、ベクトルがこう W の元であるという条件をというふうに書き換えておいてください。ここの部分ですね、この部分を書き換えとであと SS1 と SS2 はあのー、前の授業でやった通りです。で、えっ、ー、と、実はこの 0、うん、ベクトルがこの W の元であるというのはあの実はその部分空間だけではなくてその全てのベクトル空間について言えるということに気をつけてくださいどんなベクトル空間も0ベクトルは必ず元に含みますですのでと、まあ、教科書ではその W は空でないというふうに書かれていますがあの例えば皆さん演習問題をやるときにあのこれこれの集合が部分ベクトル空間であることを示せという 問題に当たったとしましたら、えーまあ、W が空ででないことを示す一番手っ取り早 い, い方法としては、このゼロベクトルが W の原理であるということを示せばよいことになります。ですので、えー、と演習問題を解くときには、あのまあ、これに気をつけて解くと良いと思いますので、ぜひ注意して解いてください。えー、と以上がその部分空間に関する補足ですけれども、何か質問はありますか、はい、いいですかね。はい。じゃあ。 いきましょう、えー、とそれで一応まあここからが本当の今日のえ範囲なんですけれどもえと前回の授業ではあの線形写像についていろいろやりました、えー、とまず線形写像の定義をしましてそれからあの行列を1つ与えるとその行列が線形写像を1個定めるということそれから逆にその 任、ま、意、あの線形写像の与え方ですね。任意 の, の線形写像っていうのは、その基本ベクトルがどう映るかということをこう決めれば線形写像を一つ与えることができるということ。でさらにその、えーと、その任意の線形写像からをです、ね、行列で表すということができると。そういう話もまで行ったと思います。で えー、そこでですね、前回はその、えー、と教科書125ページの下の方にあります定理 5.1 までやったんですけれども、えー、その下にあの例題 5.1 というのがありますで。これまで講義ではなかなかその分量の都合上その例題を取り扱う機会があの少なかったんですがあのこの第5章は京都、まあ、ですね、京都それから金曜であのほぼ 進めるメドが立っていることと、それから、今まで の, あのやった内容よりも、ちょっとあの抽象度が高いかと思いますので、一応例題を通して、少し具体的に計算をしてみたいと思います。ということで、例題の 5.1 をやりましょう。えー、と例題 5.1 は、 写像 F が与えられていますね。写像 F は、数ベクトル空間から数ベクトル空間への写像ですけれども、K の2ですから、2項の数ベクトル空間ですね。K の2から K の2への写像ということで与えられています。で、それがどのような、具体的にはどのような写像かというと、 もともとの k の2にある x1、x2 というベクトルを次のベクトルに移すというシャドウなんですけれどもえと移された方の第一成分が x1 プラス x2 とそれから同じく第二成分が 2x1 プラス 3x2 とこういうようにそのベクトルを 写すと写としましまょうといういわけで、すねでうんと問題文を読みますと、括弧一1番、F は線形写像であることを示す、で、括弧2番 F は、F を2回合成した写像は、えー、とこれこれで与えられること、さらにそれが線形写像であることを示すという問題です。で、えー ちょっとここあの黒板の高さが中途半端なので問題文だけ書いてじゃああのちょっと右側の黒板にカッコ1番から答えを始めましょうそうします と,、えー、とまずカッコ1はその F が線形シャドウであることを示します まず、1番は F が線形写像であることを示しましょうとですねで。で、この例題 5.1 の回答が126ページの位置に3行目から始まっていますので、一応このノートを写し終えた人は、この部分からちょっ と,、えー、と一緒に見ていきましょう。 ちなみに僕の版書は、その教科書と全く一緒というわけではなくて、多少アレンジしてあの書いていますので、適宜、あの、まあ、両方見比べる。まあ、この授業時間に見比べるのは、まあ、移すだけで精一杯大変かもしれませんので、まあ、また復習の時に見比べてほしいと思います。で、えー、と教科書の回答では、その、はじめに、行列、あ、A をですね、あの、二次の西欧行列と置きなさいってあるんですね。で で教科書の答えだとその実はこの、えー、と写像 Fx というのがこの x にこの行列 A をかけるものに等しくなるということをこう、まあ、いきなり述べているんですけれどもあの一応あの、まあ、ここではその写像がこう与えられたきにこの写像をです、ね、そのどうやってその行列 A に持っていくかというのを少しあの段階を追ってやってみましょう。 ということで、まず最初にその F の行列表示。行列表示っていうのは、そんなにちゃんと定義した言葉じゃないんですけども、行列で表した場合のものですね、を求めてみましょう。これはその前回の授業でそのまあ線形写像が与えられたときに、線形写像を そのどのようにして行列で表したかということをまあもう一回復習するものですから、一応その前回の授業 の, あの復習の一環となっていますので、一応そのことに注意しながら聞いてください。で、えっ、ー、と前回の授業では、その線形写像が与えられたときに、それをその行列で表すにはどうすればいいかえっていうことをやったんですが、そのやり方をもう一回あの復習しますと、 この線形写像を行列で表すときには、この基本ベクトルがですね、そのどう映るかということをまず書き出しなさいということをやりました。この場合は2個を個数ベクトル空間ですから、基本ベクトルは E1 と E2 の2個あります。ですので、まずこの基本ベクトルの E1 と E2 がその F によってどのようなベクトルに映るかということを書き出してみましょう。それで えー、まずその E1 をですね、F で移した場合はどうなるかっていうんですけれども、この F、E1 というのは 1,0 ですよね。1,0 をこう F で移しましょうと。で、1,0 っていうことは、元のその、写像の定義式に当てはめるとどうなるかっていうと、ここの写像の定義式で、X1 に1を代入して、 それから、x2 に0を代入したことになりますね。そうすると、これ、映った先と、ベクトルというのも、ここの式の x1 に1を代入して、x2 に0を代入すれば、この、基本ベクトル 1,0 の映った先が求まります。ということで、実際に代入してみると、これが 1,2 に移るということがわかります。ここまで、ここまでいいですか、えーとてあのあの シャドウの定で、えー、と次に、じゃあ、この基本ベクトル E2 を F で移しましょうってうですね。そうすると E2 は0、1ですから0、1を F で移してみたらどうなりますかっていうと、最初のその F の定義式でえと変数 X1 に 0を代入して、それから変数 x に1を代入すれば出るわけですね。で、実際に代入しますと、これが1、3というふうになります。ここまでいいですか。まず、そうですね、この f の定義から、この与えられたこうどんなベクトルでもちゃんと自分で移して、どこに移るかっていうのを計算できるとがまず必要ですね。まあ、そこを気をつけましょう。それで じゃあ、ここまでできたとして、一応、前回の授業でやった話を振り返ると、その F の行列表示っていうのはどのようにして求まるかっていうと、とこっからですね、この、この基本ベクトルを F で移したやつ、ベクトルですね。これを E1 を F で移した、 ベクトルそれから E2 を F で移したベクトルを順番に左から並べなさいって言うんですね。これがその F, のその行列 F をその行列で表す、えー、と手順ですということで前回の授業でやりました。えー、そんなんだったっけと思う人もいるかもしれません。えー、確かに、えー、なかなかになな こういう話は一回理解するのは難しい場合もあるでしょう。僕自身もそうですから。だから、ちょっと疑問な人は、またこの授業が終わってから、前回の内容も含めて振り返ってみてください。一応結果だけ書きますと、このように F の E1 と F の E2 を並べて作った行列が、第1列が、 1, となって第2列が13となるとでこれがそのこの F を行列で表した形になるっていうのが、まああのー、前回の授業でやった結果です、えー、ですのでそうですね一応式、まあ、を先に書きましたけれどももう少しこう、うん、なんでしょうね文章に しますと一応ですねこっちを皆さんにも心がけていただきたいんですけれども数学の答案を作る際にもですねただ単に式を並べるだけではなくってちゃんと日本語の作文になるように答えを書いてほしいと思います。というのは あの多分皆さんですね、その演習の授業で、あ、そっか、今、演習の授業はその、演習問題を発表する機会っていうのはないと思うんですけれどもあの、仮に皆さんがその演習問題の答えを、こうあの友達の前で晩鐘しながら発表する状況を考えてみてください。でその時にに、分あの式だけをずらずらずらっと書いて、チョークを置いて、トコトコトコって、あの 自分分席に戻るってとといいいいうこは多分なななんじゃないかなと思います一応書きながらその ど, うどういう考えでこういう計算をやってで最後の結果はどうなりましたっていうふうにああの、まあ、書き終わってから説明するもしくは書きながら説明するってことをやると思うんですよねですのであのうんとその、まあ、演習ですとかそれから試験でその答案を書くときもなるべくその適宜ですねあの日本語を補ってその日本語の文章として あの答えを読めるようにしてほしいと思います。でこの場合ですと、まあ、エフの E1、エフを E1 で移すとこのベクトルで移す、あ、E1 をエフで移すとこのベクトルに移って、それから E2 をエフで移すとこのベクトルに移ると。よって、まあ行列 A をこれこれと置くと置きますと、その。 えー、とこの2この x ですね、この2項数ベクトルの x に対して、対してこの fx、この fx は、この x に行列 A を左側からかけた形で表されると。 えー、と実は、この形の写像がですね、線形写像になるということは、あの教科書にあの書かれています、えー。実は前回の授業でやりました。で教科書ではどうこうううに書かれているかというと、えー、ちょっと戻って、えー、124ページですね、124ページの下から4行目からですね、えー、とさて、ここで一般的に、無 m 系の行列44に対して、 像 LA を LAX を AX イコールこの LA が線形写像になることはいかのように差し込めることができるという部分というふうに証明がありますので一応これが出た段階であじゃあこの F というのは線形写像だというふうにこう結論付けて、えー、いいわけです。でゆえに、まあ、この場合は、まあ、ここで F は線形写像と結論付けていいでしょう。 もしくはその演習問題の出し方によってはそのこれが線形写像になることをその実際に確かめなさいという問題も出るかもしれませんのでその時にはその線形写像の定義に従って実際に例えばですねベクトリー X と y があったらその x プラス y を f で移したものと fx と fy の和が等しくなるとかそれから あ, のあとはその x のスカラー倍を f で移したものがその fx のスカラー倍に等しくなるとかそういう性質の条件を示すということになると思います、えー、とまずここまでいいですか 引き続きその括弧二2番を見てみますけれども括弧コ2番はその F の合成ですね F の合成というのはこの場合はその F を2回かけた施した もともと、ねまあ、は F0F というような書き方をして、これを略して F の二乗といった書き方をすることもあります。で、えー、とこれですね、この写像を求めて、この写像もやはりその数ベクトル空間 K2 から K2 への写像なんですけれども、これを求めて、まあそれが、 線形シャドウであることを示しましょうという問題です。ということで、えー、とこの問題をです、ね、あの解いてみましょう。 えー、とまず、ベクトル X をその 数, ベクトル空間数ベクトル空間 K2 から取っていきましょう。れに対して じゃあ実際にこの F の合成でこの X を移してみるっていうんですね。でこれがその最終的にそのまあ線形シャドウである何らかの形でこう表せればこう問題に答えたことになります。で、この F0F というのを一度その定義に従ってこう書き直してみますと これっていうのは、えっと、fx をさらに f で移したものだと。えっと、x を f で移したのは、まあなんか、k2 のベクトルですから、それをさらに f で移したものが、まあ、これになるわけですね。でそこで、え、この fx っていうのは、その、実は、括弧1で答えた、その行列 a を使うと、あの、こう、a る x というふうに表せますから、 それを使うと、F×X の A 倍というふうにこう書き直すことができます。で、実は、これ、外側の F についても同じことをやることができて、AX っていうのはその何かあるまあベクトルですので、そうすると F, を F でこのベクトルを移すということは、やはり、 このベクトルに a を左からかけるということに他なりませんから、a かける a x と。まあ、こう置くことができるわけですね。で、これをさらにどういう形にできるかというと、あの、こっから先はその、 あのー、行列の積に関すするるいろんな性質が使えるわけですね全部これ行列とかベクトルの席になったわけですから、今度は行列の席に関する性質を使うと。でここで結合法則を使うとその、この行列をかける順番を変えることができます。今はあのー、この a と x を先にかけてから左側の a をかけてますけれども、これ実は結合法則によると、その先に えー、と左、真ん中と左のこの a をかけてから、それで x を味からかけるということもできますから、えー、一応ちょっとくどいですけど、まあ、こういうかけ方ができるようになって、これっていうのはすなわち、X2、x に a の2乗を左側からかけるということと同じ意味になります。 ここまでいいですか。えということで、その、実は、まあ、皆さん大体こう予想してた結果かもしれないですけれども、その F の合成というのもやはり、ベクトル X にある行列を左側に書ける形になったと。でこれは、すなわち、括弧1でやったように、あの線形写像なわけですね。ですので、もう一回文章で書くと、えっ、ー、と、UA に、 まあえー、K2 のベクトル X に対してこの f 丸 f の、まあ、X というのは A の2乗を X にかけたものに等しくなると。で、まあ、ちょっとゆえにがいっぱい重なるのは まあ、ちょっと日本語としてはあまり美しくないですのでよってえと F0F は、A、線形写像であると。という結論を導くことができます。ここまでがその括弧2の答えの。 前半ですすねここままで質問ありますか、うんはいでえー、後半ではその実際にこの線形写像をあの求めなさいっていうことをあのかがありますので、まあ、一応その教科書のようなあの線形写像の表し方を求めてみることにしましょう。 そうしますと、行、え、列、ーまあの2乗を使って表すわけですので、A の2乗を計算しますと、これが、3、4、8、11より、 そうです、ね、あのう、写されるそのまあ2項の数ベクトルを成分で表しますと、この x1、x2 というベクトルに対して、この fx というのは、x を a の2乗、x に a の2乗を左からかけるんですけれども、 それを一応具体的な形で表しますと、えっと、第一成分が 3x1 プラス 4x2 それから、第二成分が 8x1 プラス11倍の x2 こういう形で表すことができるということで、まあ、あの、一通り答えが終わります。 といった答え方が大体標準的ではないかと思いますので今度は実際に演習の時間に演習問題を解くことになるかもしれませんがまたそこで確認してみてくださいここまで何か質問ありますか ちょっと次の話はまた結構、その線形写像に関する大事な話になるんで、ある程度皆さんの晩鐘が済んでから話を始めたいと思いますが、どうですかね、大方の日は終わった頃に始めたいと思います。じゃあ、一応、そうか先にそのセクションのタイトルだけ書いておけばいいんですね。 教科書127ページのセクション 5.2、えー、線形シャドウの像と書くとう。 えー、とこれからその線形写像の像というものとそれから核というものの定義を行いますけれどもあの実はあのこの像と核というのがまあ非常にその線形写像を考える上で大事な要素でどのぐらい大事かというとその線形写像をしまあいろんな目的で線形写像を調べるというのはすなわちこの像がどうなるかそれから核がどうなるかっていうのを調べるのとがほぼ同じぐらいの意味があります。 で、えー、すので、一応それをまずこれから定義していきたいと思います。で、えー、と以下ですね、まず、この F というのを、数ベクトル空間 K の N から、K の、まあ、M ですね、N の写像としますけれども、これを線形写像と。 そういった話を進めたいと思います。 それでですねあのー、一応ちょっとあのこれから使うその線形写像とそれから映される方の数ベクトル空間それから映った方の映った後の数ベクトル空間っていうのをこう、あのー、頭に入れておく必要がありますのでちょっと図を書いておきますけれども映、えー、されるベクトルが属する数ベクトル空間は、まあ、K の N という数ベクトル空間ですねでこれに対して このもう一つ、K の M というスベクトル空間がありまして、で、この2つに対してですね、この KN から KM への線形シャドウ F というのを考えます。まず、こういう図式の中で、その 物事を考えるということをちょっと頭に置いておいてください。<音声>えー、それで、ま そうですね、えー、と最初にその F の像というのを定義しますけれどもえと F の像はですね 次のような集合のことを言います。<笑> Fx の集まりで、x は、えー、k の n のベクトルと。で、えっ、ー、と、実際にはこれはその k の m の部分集合なんですけれども、これを F、の移動と呼びましてこの IM の F というような記号で表します。 でこの記号の im っていうのは実はこの f の像のことをですね英語ではイメージと言いますのでその頭文字をとっていますここまでいいですかで ええー、と、まずですね、この書き方に皆さんどれだけ慣れているかっていうのが、あの、ちょっと、えー、心配なところがあるんですが、この書き方で、こう、よくわかったっていう人はどのくらいますなんかあんまりよくわからないっていう人どのくらいますはいはい。で、えっ、ー、と、この書き方ですね、あの、よく、あの、数学で現れるんですけれども、 あの数学 の, その集合の書き方です と,、えー、とこの左側の方に書かれているのが、まあ、物ですね。その中の対象集合の中の対象ですね。でえー、と右側に書かれているものはその物が満たすあの条件がこうやって書かれていることが多いです。でえー、と実際にじゃあこの集合がです、ね、この左側の黒板に書いた図の中でそのどういう 部分に相当するかっていうのはちょっ と,、えー、と見てみましょう、えーと。例えばですね、この今、まあ、kn と k m という2つ の, あの数ベクトル空間があって、で、線形シャドウ f があって、で、例えばその kn にあるこのベクトル x1 というのを取ると、数ベクトル x1 を取ると、これは f で、こう、k m の ど, どこかに、こう、 移るわけ で, すね、で、じゃあ他のなんか別のベクトル、数ベクトルを取ると、x2 というのを取ると、まあ、これも km のどこかにこう移るわけですね。で、これをですね、こう、k ム の, の, あのいろんなベクトルをバーッとこう f で移してみます。そうすると、k ムのこの無数のベクトルがこう、 映、ね、った点の集まりをこう書き出していくとそうするとだんだんだんだんこの点が集まってきてその例えばえこんな感じ の, あの KM の分子号ができたとしましょうつまりこの KM の全部の点をこう F でしたらここにフで移したらえここに移ってで実は この今斜線で引いたところがこの F の像と呼ばれる部分です。えっともう一回言うと、その KN の全ての点をこう移して得られた、こちらね、KM の点の集合ですね。これが F の像と呼ばれる集合です。で、えっと実はこの えー、F の集合、イメージ F の各点には、その、必ずある特徴がありまして、それはどういう特徴かというと、えー、とこの KN のどっかから F で移ってきた点だっていう意味なんですね。すなわち、えっ、ー、と、この、例えば、そうですね、もし、この、ある Y というのが、えっ、ー、と、F の えー、F の像の点だとするならばこの Y というのはどっかから F で移ってきた点だよとだから移る前の点がどっか KN のどっかにあるっていうんですねえっと KN の点をどっかの点を F で移したものだよということが成り立ちしますこのことを数学ではどう書くかというと えっ、ー、と、y が f の、えー、とイメージの点であるということは、まあ、ある kn の点 x が存在して、えっ、ー、と、これサチ t c h だとの略ですけれども、ある kn の点が存在して、この y というのは、この x を f で移した点だって言うんですね。えっ、ー、と、もう一回こちらで書きますと、えっ、ー、と、もしこのイメージ、 f のイメージにこの y という点があったのならば必ずこの kn のどっかに点 x というのが存在してこの点 x を f で移したものが y に等しくなるとそういう条件を言っていることになります実は こ, こ の, あの f のイメージに関する条件式っていうのはこれからやるいろんな演習問題で結構 使うものですのでですこういう意味だということをよく理解しておいてください。えー、とまずこれがあの F の像という集合 の, あの定義です。よろしいですか、まあ、あのなかなか1回では捉えきれないかもしれませんけれども、とりあえずあとは何回もあの演習問題解いたりして、こうだんだん理解していきましょう。で次に、えー、と F の角というの 定義を集合の定義をします。えっと、今度は えー、と集合の書き方がちょっと違うんですけれども、像の場合とちょっと異なるんですけれども、えー、kn の点の集まり で, で、どういう条件を満たすかというと、f で移して0に移るような、そういうベクトルの集まりですね。これはあの、移される前の、えー、と kn、ベクトル 数ベクトル空間 KN の部分集合ですけれども、これを F のカプ、カーネルと呼んで、このカー F という記号で表します。 でこのカーエフの記号の意味は、そのエフの角っていうのを、あの、の英語で呼ぶ呼び方カーネルの頭文字を取ったものです。 で、まず、そのじゃあ、えー、カーネルっていうのは一体、の F の核っていうのはど、どこにあるのかっていうのをまず、こう、説明しましょう。えー、先ほどは、えーと、F のイメージ像っていうのは、の F で移された先の KM の分子だったんですね。ところが、今回はそうではなくって、まあ、KM のどこかに、 ゼロベクトルがありますこれは必ずあるわけですね。で、じゃあこの kn の点で f で移してこうゼロベクトルに移るような点をちょっと書き出してみましょうと。そうしますと、まず少なくともその1個はあるんですね。こ の, あの kn の点で f で移してゼロに移る点っていうのは1個はあります。それ何だか分かりますか えー、と実は前回の授業でやったんですけれどもあの、皆さん覚えていいでしょうか。忘れちゃった人は、あまあ、なんでしょうね。えー、と, <笑>とりあえず、まあ、勘で、なんとなくこう根拠がないけど、こうかなと思う人もいるかもしれませんが、実は、ゼロベクトルですね。ゼロベクトルは必ず、どんな線形シャドウで移してもゼロに移ります。 という話を前回、えー、としました。多分ノートにもあると思うんで、後で思い出してみてください。それゼ0は必ず0へ移るとで。ところが、0以外のベクトルであっても、F で移して0に移る点というのが、あるかもしれません。これ線形写像の F の与え方によるんですけれども、まあ、あるときもあるしないときもある。別り あ, えず あ, の、まああると思うと、まあ、何個か、こう、 F で移してロに点を、ロに移る点を集めてくるわけですね。そうすると、まあなんか、KN のうち、ここの集合の中の点は F で移すとゼロに移るよっていうことが分かったとしましょう。実はこの集合のことを F の各カーネルといいます。で, ですから、ここのまあ点は、 f で移すとゼロを移りますと。まあ、そういう点ですね。一応それを踏まえてこの集合の定義に戻ってこの定義式の意味をもう一回見てみますと、えー、と x、これはあの kn ですね、移される前の数ベクトル空間、kn の弦 で, で、こういう状況を満たす点だったんですね。 どういう条件かっていうと F で移してゼロベクトル移るようなそういう点の集まりですということを言っています。というのが一応、まあ、F の角の定義ですね。ここまでいいですか それで、えっ、ー、と、あっ、ここまでか、で、えっ、ー、と、実はこのセクション 5.2 でやることはですね、あの次の3つです。 定理 5.2 というのになります。教科書の128ページの真ん中ぐらいにありますね。このセクションでは、この3つの事実を学びます。で1つ目、F の像ですね。イメージ F は、先ほどの定義では、の KM の部分集合を としして定義したんですけども実は、えー、と数ベクトル空間としてこの部分空間になっています。というのが一つ目の事実です。それから二つ目。二つ目は F のカーネルですね。核の方。これは えっ、ー、と、映される前の方ですね、kn の部分集合ということで、もともと定義したんですけれども、実は、このカーネル、f のカーネルも、その、数ベクトル空間として、kn の部分空間になっています。というのが2つ目の事実です。でそれから、えっ、ー、と、もう1つ、3つ目ですね。 えー、これは上の2 つ, は2つとはちょっと異なる性質なんですけれどももしこの F が単車えと皆さん単車という性質は定義は覚えてますでしょうかえともう多分第1章のあたりにこの集合とか写像 扱ったあたりで演習の方でやったかと思うんですがやりましたかね。うん、あの多分やったと思うんですが、まあもう一回思い出してみましょう。なぜ f が単射なら単射ならまたその時に関係ですね。必要十分条件としてこの f のマカーネルですね角がえっとゼロベクトルのみからなる。 というのは必要十分条件だていうんですね。だから F が単車ならば F のカーネルはゼロベクトルのみだし F のカーネルはゼロベクトルのみならば F は単車とそういう性質を示します。ここまでいいですか えー、と今まではですね、この定理の証明ってほとんどやらなかったんですけれども、一応ここはちょっと説明します。と言いますのは、のこの定理の証明の中でですね、例えばうんと線形写像である性質をどう使うかとか、それから、あと単射っていう定義をどう使うかとか、これ結構そのいろんな問題演習の際にあの使われる 数学の上等手段とか、えーまあ、テクニックってことではないですけどまずその結構そのよくやる説明の仕方をがこの証明の中に入っていますので一応そのデモンストレーションを兼ねてあの一通り証明をあの追ってみますのであと、まあ、なるべくこう段階を細かくして皆さんがついてこられるようにしようとは思いますけれどもあの まあ、なかなか最初は飲み込みにくい部分もあるかもしれませんのでそこは必要に応じてあの各個人で復習するなどして、えー、確認してください。で、えー、とまずですねこの定義の括弧1と括弧2なんですがこれは部分空間の部分空間 であるっていうことを証明しますので。そのまあ、かっとかっこは。それぞれの。まあ、集合は。その。 まあ、部分空間 の, その定義式ですね。定義式に、定 義, 定義にその条件式がありました。えー、と SS0 というのは今日最初に説明したものですし、それから SS1 と SS2 というのはあの前回の授業で説明しましたけれども、あ、前々回か。前々回から授業で説明しましたけれども、まあ、とりあえずこの3つの条件式をこう満たすということを示せば、 括弧1と括弧2の証明はできます。えー、ということで<笑>じゃあやってみましょうかまず括弧1番ですね。 えー、括弧1番なんですけれども、うんとまず、この SS0 っていうのは何だったかっていうと、その0ベクトルがこのレグのイメージの一つであるということを示すわけなんですけれども。 と先ほどちょっとあの話をしましたがえとどんな線形写像が与えられてもゼロベクトルはゼロに移るということを先ほど確認しました。ということは これどういうことを言ってるかっていうと、うんと、これはその映った先の KM のまあゼロベクトルなんですけれども、それに対して、KN のにあるベクトルが存在して、それを F で映せばゼロに映ってくるということを言っています。 ですので、この KM の0ベクトルっていうのは実は、のこの上の図でですね、この中に入っているんですね。ですから、0ベクトルは、この F のイメージの弦であるということがわかります。えっと、もう一回繰り返すと、この0ベクトルっていうのは結局、これはあの0を F で移したものだと。 何かを F で写したものがあれば、何かを F で写してこれに写ってくるものがあれば、これは F のイメージの原点って言うんですね。でそので、これは0を写した、写して写ってくるものなら、この0はイメージ F の原点ということになります。まずこれで整数0が分かると。で、えー、と次に、 SS1 は何だったかっていうと、うんと、X と Y が F のえとイメージの源ならば、この時にその X プラス Y、これですね、X プラス Y も F のイメージ。 であることを、の元であることをまあ示しましょうって言うんですね。じゃあ、えー、それをどうやって示すかっていうことなんですけれども、えっ、ー、と、X と Y がこの F のイメージの元であるということは、その、まずここからですね、ここから何が言えるかっていうと、その、 何かあるベクトルが kn に存在してですね、x と y というのは、何か k にあるものを、ベクトルを f で移したものが x になるし、何か別なえとものを f で移したものが y, だしあの y になるということなんで、この過程からですね、あ, あるある x'、それから まあ、あるダッシュこれが KN の方に存在してえとこの X ダッシュを F で移したものが X になるしそれから Y ダッシュを F で移したものが Y になるとだからこういう その映ってくる元ですね。映ってくる元のなるこの x' とか y' がまあ存在するっていうのが、この x や y があの f のイメージの原であるということからわかります。あとここまでいいですかね。これは仮定からこのように、あのイメージ f の、f のイメージの定義から言えること。で、えー、っと、ところでですね。 で次にその F が線形シャドウであるという性質を使う と, えと F が線形シャドウであるということを使う と, えと、まあ、X プラス Y というのを考えたときに これっていうのはもともとはこの F の X' と F の Y' の和なんですね。でここから次の事実はその F が線形写像であるっていうことから言えるんですがこれ実は X' と Y' の Y' を F で移したものに等しいと。だからここからここはその F が線形写像だからこ、こうこ言える、等しいというんですね。言えるわけですね。で、えー、とこれから一体何が言えたかっていうと、えー、ここ の, この両辺を一番端です、ね、両端を比べてみましょう。 うんと、両端を比べてみますと、その、実はこの x プラス y ってこういうベクトルに対して、なんかこういうベクトルがあって、その x プラス y っていうのは、これをその f で移した結果だよっていうんですね。ですので、 f で移ってくる元が実はこういうベクトルだとして存在するということを言っているので、えー、ここからこの x プラス y も f のイメージの理であるということが言えます。 ここまででいいですかちょっと一応この下の図は残しておきますね。えそれから、これでまあ SS1 の性質が示せたと。 SS2 の部分ですね。SS2 の部分は、どういうことを示せばよかったかっていうと、うんと、今、X がえと F の像ならば、 スカラーに対して、X のラムナ倍も F のイメージの源だということを示すわけですね。これが示せればよいと。これを示すと。ということで、まあ、ここからですね、ここは先ほどと同じようにして、まあ、ある えー、と X' という、えー、とベクトルが存在してで、この X, X というのは、まあ、X' を F で移した結果ですと。これは先ほどの SS1 のときのように、このう F で写した結果ですと。まあ、これはあの先ほどの SS1 のときのようになと同様に、この 縦から示され言えることなんですけれども。で、まあ、これに対して、まあ、このときですね。このとき、この、えっ、ー、と、まあ、定数、もしくは、スカラ、ラムダに対して、ラムダ倍の x。これは、えっ、ー、と、 x は fx' ですね。これは x' を f で移したものなんですけれども、えっと、ところが、この線形写像の性質から、このラムダというのをこの f の中に入れることができるんですね。そうすると、こういう形になると。で、また先ほどと同じように、この、等式の、あの、それぞれ両端を見比べてみますと、 実はこのラムダ X っていうベクトルに対しても実はこういうベクトルを F で移してきたものがこのラムダ X になっているところですからこのことからラムダ X も F のイメージの源であるということが言えます。 でということでまあ最終的に、まあ、SS0 と SS1 と SS2 の, あの3つの条件式、条件を示すことができましたので以上より F のイメージ、像がですね、K の 空間であるということが示されます。 いいですか えー、ということで一応その、まあ、この定理 5.2 の括弧1番の証明はしたんですけれども意外と時間かかりますねあの本当は一応括弧2と括弧3もあの証明をせ時間があったら証明し説明しようかなと思って準備したんですけれども、えー、っとあと残り5分だとあの相当な倍速でしゃべらないとあの 説明終わらないですね。それから、まあ多分そ、そんなスピードで喋ったら多分皆さんついてこられないでしょうし、わかりました。うんと、ちょっとそうですね、あの、まあ時間の制約がありますので、もしかすると、の括弧2とカッ3 の, あの証明は、あのこの説明しきれないかもしれません。 ので、その際は、あのまあ、教科書ですとか、それから、あとはの講義ノートもアップロードしておきますので、そこをもう参考にしながら、その各自あの読んだ上でもし分からないところがありましたら、あのまあ、僕ですとか、それから、えーと、ティーチングアシスタントの方などに質問してください。で、えー、と一応ですね、あ, のあと載 凍った部分がセクションということになりますので、まあ、あのなるべくあの次回のうちにあのセクション 5.3 についても一とおりあの説明できるようにしたいと思います。ですので、えー、とまずはそうです、ね、ここから先はそのセクション 5.3 で、まあ、皆さんが一応学ぶべき事実を先に述べた上 で, で、まあ、時間が余ったら、まあ、余った時間に応じて書く その定理 の, あの証明をあの説明するという形で、授業の最後の方を進めたいと思います。えー、ここまで何か質問ありますか じゃあ、えっ、ー、と、今日はちょっと時間が早いんですけれども、あのちょうど切りがいいところなので、今日はこのぐらいにしたいと思います。何かありましたらまた質問してください。じゃあどうも今日はお疲れ様でした。